はい、ウですめちゃくちゃやばい技を思いつきました今日の動画はすごいことになると思いますのでぜひ楽しみに最後まで見ていってくださいはいで皆さん結構フリースタイルフットボールって言ったらやっぱこう足回してねこうリフティングの延長線長でいろいろやるみたいなイメージなんですけど結構僕のマインド頭の中で結構そういうのが最近なくなっちゃって別にもうボールあんま蹴る必要なくねみたいな感じの次元に入ってきたんですよ最近で そこでね、思いついたあるやばい技を、この動画内でできればね、えー、決めていきたいなと思ってます。はい、でね、その技なんですけど、えー、サイドフリップって皆さんご存知速中っすね。あの、側転の手をつかないでやるバージョンを即中って言うんですけど、それをその場でやりながら、かつボールをこうリリースっていって、 掴んだ状態から側中の勢いを使ってボールを上に上げて最後キャッチするっていう技なんですけど実はこの技1年前ぐらいから練習してますっていうか側中自体を、ね、練習してるんですけど僕アクロバット全くのゼロの初心者でその全部独学で全部適当に友達とかから教わりながらなんですけどほとんど YouTube 見ながら練習してて、えー、実は過去に何度もそれで怪我をしてます はいそんな感じですこんな感じの、えー、アクロバットの技に、えー、ボールをつけるっていう形になります側宙自体は多分そんなに難しくないんだけどそこにボールをつけるとなるとめちゃむずいんでまあ、頑張りますはい、はい、ということで皆さん告知です1個告知させてください動画が始まる前にえーこちら はい、フリースタイルフットボール専用の、えー、スニーカーができましたんで来週末あたりに発売となります今回限定30足ですあの試作とかいろいろ兼ねて限定30足しか作ってませんということはおそらくなんですけど僕の予想的に一瞬で売り切れますはいでもちろんメンバーの人は、ね、事前予約も可能だしあと割引もかかりますなんで、えー、今のうちに 僕ら、あのー、クレバ発のブランドの、えー、アイテム欲しいって方は、ね、ぜひメンバー登録しておいていただいた方がお得に買えますので、えー、楽しみにお待ちくださいはいということで今日の動画いきましょう最後まで見て、えー、チャンネルのフォローとグッドぜひ皆さん押してくださいレッツゴーはいということで練習しにきました、うんまあ、とりあえず軽くアップします Talk on, but、right? I made a name for myself. I can't lie, I'm doing well for my age. My dogs at the print, I'm a downfall. Well, they r e just c h o o s in the casket, now they souls in the grave. I'm a star, right? Gotta bark right. I induce pain. I am Lou Kane, mix of Bruce Wayne. I'm a dark knight w a t c h two s t a r g a z e Got a hard bite. I'm a dog off t h e leash, better talk right. Man, I do this, c a u まあとりあえ ず,、Yo、ああえずサイドフリップから。 うわできないよっしゃ来た、まあ、まだ手ついちゃうけど軽くねまあその場特中なんで許して く, ください、えー、とりあえずこれでボールつけますめっちゃ怖いマジこっから勝負だよね集中レッツゴー はい、ね、ボールつけるとマジ急に難しくなるからちょっと気をつけて一発目飛んでいますマジ怖えボールつけると本当に変わるんだよ全部が怖え一回飛んじゃえばいいからはいあっ怖いあーだめだ こんわっ やっっぱりマジくっそむずいっす<笑>はい、ちょっ休憩もうボールつけて怖さはだいぶ取れましたただねボールをつけるとやっぱりまだボールに意識がいっちゃっててボールもちゃんとこう回りながら飛びながらコントロールしないといけないからそうじゃないと上に上がらないんですよあのまま上に上げてキャッチなんで最後だそのコントロールをするっていう意識を持ってるとどうしても 低くなっっちゃったり、ジャンプが。あと回転がねあの、弱くなっちゃったりもうほんのちょっとなんだけどあのなかなかそこが難しいですね意識をボールに意識を持ってきながら体もバチッて動かすっていうしんどいマジ大変まあもうちょっと頑張りますうわ でしょ<笑>そうなんですよ<笑>これやばくないですかマジ。<笑> はい、えー、次の日です、なんだけど練習しに来たんですけど1個前の多分この動画の前の、えー、とー練習で確実に足を痛めてしまいました股関節がねもう上がらなくなっちゃってめっちゃ痛いです、歩けへんぐらい痛くなりました、一時期昨日の夜とかね、超しんどくて、えー、なんでまあ、とりあえず今日の動画はここまでにしたいと思います。で 次週足がちゃんと治って、えー、練習できれば次週次のエピソードを撮ろうと思っているのでそちら楽しみにしていてくださいこの1週間で速中500回以上は飛んでさらに速中ができてもボールがつかないとメイクじゃないんであまたの失敗を繰り返していたら体が先に、えー、リタイアっていう感じになっちゃいました、まあ、まじ簡単じゃないのは分かってたんですけどねまあでもとりあえず切り替えて、えー、股関節バチッと直して 来週ままた練習しようと思いますぜひ来週も見逃さないようにチャンネルのフォローとあとグッドもしよければコメントいただければ動画の感想ねいただければめちゃくちゃ嬉しいんで、えー、よろしくお願いしますということでじゃあ来週までピース